四国は愛媛県新浜市からやってまいりました新浜太鼓祭り新浜太鼓台でございます新浜太鼓祭りは男祭りともいわれ太鼓を担ぐのは皆男衆自然の恵みに感謝して母国豊穣を願って豪快に力強く差し上げるその様は豪華絢爛 な姿ですその姿を皆様にもぜひご覧いただきたく地域を挙げてやってまいりましたチーム新居浜心を一つにワンチームで頑張ります の真ん中には大きな鳴り物太鼓が据えられておりその音がエネルギーの源太鼓の音で命が吹き込まれ今太鼓台が動き始めましたまずはハ萩生東太鼓台でございます飾りのには現在天平安時代に創建された五島神社を舞台とした物語が施されています一番の 特徴は正面で羽を広げる飛竜でございます飛竜がまるごとく今日は薬の この声援が柿府の力となります。どうぞよろしくお願い申し上げます。さあ、続いて動き始めましたのは、羽生西太古代でございます。羽生西太古代は、120年余りの伝統がございます。 地元新浜においては古い太鼓として知られています今の太鼓は平成20年に新調されたもの初代から数えて4代目の太鼓台でございます飾り幕は前面には龍と虎後ろには日光東照宮の陽明門ら門が施されていますこれは代々引き継がれる萩西の伝統の絵柄でございます そして横目に描かれるのは「風神雷神」これは4代目が新しく取り入れた絵柄でございます御子自身のテーマで作られた太古台「萩生西太古台」でございます 勢いある太鼓台の演技と太鼓の音色をご堪能ください続いて動き始めましたのは岸の下太鼓台でございます世代を超え受け継がれてきた母国豊穣の出会いのもとこのふるさと祭りにおいて見せます します渡せますすせ今年身長を控えて現在の太鼓台は祭りではもう見ることができませんこの太鼓は昭和61年に作られたもので明治の時代の初代から数えて4代目の太鼓台でございます今日このの祭りの場が の4代目のの目最後の姿となりますどうぞ皆さんその姿を目に焼き付けていただきたいと思います太鼓を揺らし描き上げたその時のスタイルは日本一と自負しています。岸 中萩地区の萩東市萩西石の下太鼓台3台での参加でございます中萩地区の太鼓台はなんと言っても一番の自慢は今からご披露いたします寄生太鼓でございます寄生太鼓とは指揮者の掛け声と笛大きな太鼓の音と柿譜の掛け声息遣いが3両子揃い皆が一体となって 初めて完成する名義でするで長さ1 3メートルのかき棒をピタリと合わせ重さ3トンにも上る太鼓台がひしめき掛け声一気にかき上げるその人差しは夢と希望を乗せた平和への架け橋今日はご観覧の皆様に自慢の妙技をご披露いたします。中萩地区の寄せ台湖どうぞご覧 太鼓台の呼び太鼓から集まり一発差し上げそしてその横にはこれより萩生東太鼓台がぴたりと寄り添います。 対決 you <laughs> もご披露いたします愛媛県新新浜太鼓祭でしたありがとうございました。